めまして、ドクターあたしはビーンストーク今日からここでえこのケースの中身はあ、この子は p k キって言うんだほらピンちゃんドクターに挨拶してコードネームかい?「ウユにしよう死去「ウユの「ウユだ などったないつまり私の新しいご主人のない肩をたたこうかそっとも足を揉んでほしいはっかの何の用ちょっとこんな大勢の前で言っちゃダメでしょ普通の レッドウルフハンターここもオオカミのにおいがするカジミエイシの騎士コードネーム。 社員だよ<笑>お姉ちゃんから噂は聞いてるよドクター私のことは直接マリアって呼んでくれてもいいからねあらドクターまた契約書はいはいサインしてあげるからこれ以上私を煩ずらわせないことこれでいいでしょ 気に言っておくけどこのシーが書いた絵はあげられないわよ、ね、誰にもあげないわリクエストも受けないからお主がドクターかやーやーあいやこのような場では厳粛にすべきでござるなうん<咳> は佐賀と申しまする客葬であるゆえ拙僧が